のは2019年のコーチよさこい以来のチームとなります天空シナトやレッドエイジアの皆さんですはじめにチームの代表の方にインタビューを行います皆さん拍手でお迎えくださいよろしくお願いします まずこの天空シナトやレッドエイジアというチームはどのようなチームなのでしょうかはい、えー、この合言葉ですね、札幌集合と、まあ、4文字の合言葉を作りまして今おっしゃっていただいたように2019年の高知で初めて作ったチームなんですけど、まあ、誰が来ても構わないとあの日本中からこの札幌にみんなで集合しようやないかと、まあ、そんなコンセプトで作ったチームで、まあ、実際、23都道府県から 150名が集ままっております23都道府県と規模が大きいですが、150人もどうやって集めたんでもともとよさこいの人たち、横のつながりも大きいですし、まあ、SNS とかでも、あとリアルにもつながっている人いっぱいいるんですけども、まあ、あのそういったお声がけ、そして SNS 等で発信したら、ですねえ3日で150名が集まってくれました。3日って早いです、ね、早いいでですすね それだけなんて言うでしょうねあの札幌集合って言ったらみんなこの良さこい壮乱が3年ぶりにこの大々的に開催されるとでそこに対する期待と喜びともうその気持ちだけで3日で集まったようなそんな感じがしますじゃあ気合は十分ですね十分ですありがとうございます、はい、それでは演舞の意気込みを最後にお願いいたしますはい あのー、お客様たくさんご覧いただいてありがとうございますおそらく札幌市民の方がいっぱいいらっしゃるかと思うんですけどこれだけ言わせてくださいよさこいソーラン祭りめちゃくちゃ愛されてますでここに来たメンバー150人のうち7割がこの札幌のよさこいソーラン祭りが初めてですでみんなここに来たくて憧れてここにやってまいりました、えー、よさこいソーラン祭りを地元で支えてくださっている皆さんがあってこその祭りだと思ってますそのお気持ちちに私たちも精一杯 踊りでお答えして届けたいと思いますご声援よろしくお願いいたしますありがとうございますそれでは演舞の準備をお願いいたします改めまして続いて踊っていただくのは天空シナトやレッドエイジアの皆さんです 札幌集合を合言葉に全国23都道府県のチームや祭りから150名がそれぞれの衣装で集いましたみんなに会えて嬉しくて一緒に踊れるそんなよさこいの原点を札幌で皆さんと分かち合い届けたいですそれでは踊っていただきましょう 天空、シナトやレッドエイジアの皆さんですどうぞありがとうございますここに来れた喜びを日本中から詰まったこの全国の踊り子が各地へ持ち帰って札幌の楽しさ良さ恋の嬉しさつながりの心強さを日本中に伝えていきたいと思います踊りますよろしくお願いいたします I'm not your f i e n d you、uh -huh. よっつれよつれよつれお 对啊